それでは今この「微積分」の授業の微分の多分最終回になるかなと思っているんですけれども条件付き局値問題という話をします。で教科書で言いますと159ページですねその「かぎ括弧3」というところからやります。 一応ここでの問題設定はですね最初に書きますけれどもいつも通りこの D という集合をそのユークリット空間 R2 の部分集合としましてそれから二変数関数 fxy とそれから gxy があります。 でこれはどちらもその D の点号からその実数を取る関数です。で、でこの条件付き極値問題というのは今どういう問題かというと、 条件 g x y ロのもとで fxy の極値を求めるという問題です。で、と確かあのこれに関しては今週の演習の授業でちょっとは問題解いたで ですかねあのえー、とそんな風にちょっと連絡を受けたんですけれどもまあ一応あの講義の方は全く予備知識なくてもいいように話は進めますのでまあ既に知っているという人は多少聞き流してもらっても構わないんですがとあの、まあ、こういう問題っていうのはその、うん、と一般的にはその最適化問題という範の範疇に含まれます。で ここで F とか G とかっていう関数を出しましたけれどもよく扱われる問題においてはこの F というのを目的関数と呼びます。でそれに対してこの GXY まあ、この場合はイコールゼロっていう条件がついていますけども、まあ、GXI が何とかっていうふうに表される条件のことを制約条件と呼びます。で、えっとまあ、こういう枠組みでですねその世の中にはその制約付き最適化問題というのがいろいろありまして、まあ、この条件付き極性 局地問題というのはそのある意味ではその制約付き最適化問題を解くための方法の一つと位置づけられています。 この制約付き最適化問題っていうその言葉を聞いたことのある人っていうのはどのぐらいいますでしょうか言ったら手を挙げてもらいたいんですが。はい。じゃあ、えっと、今までこの制約付き最適化問題について考えたことが あ, のあるという人はどのぐらいいいでしょうかはい。えっと、実はですね、皆さんが今までに考えてきた問題でですね、その制約付き最適化問題と呼べるのは実はいくつも あってただ単にそ れ, そ れ, それがその皆さんの考えてきた問題が制約記載的化問題と呼ば れ, てい る, 呼ばれる問題の一つであるということにまあ気付かなかったというようなことが多いかと思います。まあ、例えばそうです、ねとまあ、小学校の遠足の例ですとあの遠足にはおやつを持ってきていいですがあのおやつにあの使っていいお金は500円以内と決まっていたりしますね。でそうすると必ず巷では質問があって バナナはおやつに含まれますかっていうそういう質問がありますがそれはとりあえず置いといてで例えば500円の予算の中でそのなるべく多くの種類のおやつを買おうとこれも立派な制約付き最適化問題なわけですねあの500円という制約がある、えーとまあえー、と金額が500円という制約のもとでそのこの場合はそのおやつの個数というのが目的関数になるわけですねで おやつの個数をなるべく多く買おうというのはその目的関数の値を最大にすると。そういう制約のもとで目的関数を最大化すると、そういう問題として捉えることができるわけです。で、まあそういうことを考えていますと、その皆さん、えっ、ー、と、そういう意味ですと、その制約的最適化問題っていうのを、まあ、これまでその、なんか、当たってきたことが、まあ多少はあるんではないかというふうに思います。で、まあ他にはですね、例えば、うんと、 うんそうですね、世界の、まあ、皆さんの中にはその山に登る人もいるかもしれませんがその世界のこう高い山をこう上げてみましょうとで、まあ、世界一応世界一高い山ということでは、まあ、チョモランマもしくはエベレストは皆さんご存じだと思いますけれども、えー、と例えばそれは地球上全体を対象にした場合ですよねでこれを例えば南半球に限ったらどうなるか南半球に限るっていうのはある意味この制約条件なわけです。 そうすると南半球でその一番最も高い山というのは皆さんご存知でしょうか、うん、ああはいまああのー、あなんかキリマンジャロ正解です素晴らしい、あのー、僕はウィキペディアで調べましたけど、ね、一応<笑>今日タンザニアにあるキリマンジャロ、ね、があの南半球で、あのー、一番高い山だというわけですねそうするとその同じ 最も高い標高の高い山というこの目的事を目的関数と思った時にあってもその制約条件を変えることでその目的関数の最大化する値というのはもしくは最大値というのは変化することもあるわけです。で、まあ、そういったことでですねその、まあ、最適化問題は、えーとまあ、一般的にはその制約がある場合もあるしない場合もあると。 まあ、制約がない制約なしでこうおやつのコストを最適化しようとすればそれは何を言っているかっていうとその資金を無限に積み込むことができることを意味していて、まあ、その中でこうおやつのコストを最大化するというようなことも意味していますし、まあ、一方で制約をつけるってことは例えばその予算に上限額を設けるとか、まあ、そういうことに対応しているということが言えるわけです。でとその最適化問題を解くときにその例えば最大値や最小値を取る時っていうのは その目的関数があの極大になったり極小になったりするっていうことを、まあ、これまでの微積分の授業で学んできましたのでですので、えー、っとこの条件付き極値問題っていうのはその、まあ、ある制約条件のもとでその極値を求めるとでそれはあの最適化問題においてはその例えば最大値を取る点の候補になったり最小値を取 る, 取る点の候補になったりするのであの、まあ、制約的最適化問題を解くときにもこの条件付きと。 局地問題というのを考えることがよくあります。まあ、そんなことで、そのまあ条件的局地問題っていうのが。そのまあ、割とその皆様が、その普段。遭遇しうる問題を解くのにも使われることがあるという話をしました。まあ、そうは言っても。 まあ、言葉だけでは実際に問題を解くわけにはいきませんので一応ちゃんとその微積分の観点からまず条件付き局値の定義からしていきたいと思います。 ここでは上に書きましたようにその条件 g x y ロの下でその fxy が あ, のある点において極大値を取るというその定義を書きたいと思います。うんと条件 g x y イコールゼロの下で。 XY がある点 AB において極大値を取る。 というのはどういうときに言うかと言いますと2つ条件がありましてまず1つ目は G の AB が0に等しいとこれは当たり前だと思いますがこの点 AB もこの条件を守らなければなりませんので点 AB を G に代入すれば0になると。 というのがまず一つ目ですね。で、それからもう一つは、まあ、ある性のイプシロンが存在してであ、一応式だけ先に書いて、後からちょっと図を書いて、もう少し直感的なイメージを書きます。 そうかどっちがいいかな先に図の方書いてみましょうか。うん。そうか。うん、ちょちょ先に地域書いてみますね。あるイプシロンが存在して、うん、えっ、ー、と、XY がこの点 AB を中心として、 まあ、あの距離イプシロン以内の近傍ですね。この中にあってあ、しかもこの点 xy はこの今考えている関数の定義域 D の中に入っているとのとします。でかつ、g の xy、この xy が0ならば、 この fxy の値があ、ごめんなさい、不等号反対でしたね、xy の値がえーと ab の値と等しいかそれより小さいと、えー、見えますでしょうか。ちょっと上げておきますね。というのが、条件付き極値のあ、極大値の場ですね、条件付きの極大値の定義における2つの。 条件です。で、特にこの2つ目の条件。が、こう式だけ書いてああこんな感じかなってこうなんとなく。でもピ ン, ピンとでもね。なんとなくわかる人はどのぐらいいますか？はい、はい、はいはい、わかりました。じゃあもう少しあの直感的な説明をしましょう。 今、xy 平面がありまして、仮にですね、この、gxy=0 を満たすこう点の集合はこ、このような形の図の曲線であるとします。まず AB 点 AB を取るんですけれども点 AB は当然この G ですね関数 G に代入したときに0に等しくなる点ですから、えーとまあ、この曲線上の点なわけですね点 AB っていうのは例えばこのなとにあるとしましょうでカッ2番の条件ではそのこの点 AB を中心にして まあ、半径イプシロンのこう円をの範囲を考えます。で一応これはあのそのイプシロン近傍の定義から境界は含まないということですね。ですので本来はこう点々で書いて、境界を含まないこういうあの領域を考えます。でそこで えー、xy はどこから取ってくるかっていうとあの、この曲線上ですね。この曲線上で、かつこ の, あの 円, 円のあ、円、この円盤の範囲内からこう取ってくると。例えば、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいと。で、えー、こういったところから、その xy を、えー、取ってきたときにあの、その点で の, その関数 f の値を 警察ですねそうする と,、えー、と実はここよりも、えー、と等しいかもしくは小さくなっていると必ず小さくなっているとで。というのがそ う,、まあ、そういうですねこういう範囲こういうイプシロンが存在するっていうのが、うん、とこの点 AB がですねその、えーとまあ、条件この g x y ゼロのもとで極大値を取ると。 ということの定義ですですので、まあ、場合によってはこのイプシロンはもっと大きく取れることもできるかもしれないしあるいは場合によっては小さく取ることもできるかもしれないけれどもとりあえずある範囲にこういう円盤を取ればそこで、うん、とこの g x y ロという曲線上であ の, の値っていうのはこの点 ab のところで極大になると。でどっちに点 ab からどっちに例えばこれ 時計周りに方向に離れても半時計周りに方向に離れても少し値が小さくなる人しか小さくなるというのが条件付きこの場合極大値の定義ですで、えー、と同じようにして極小値条件付き極小値っても定義することができますで極小値の場合には例えばこの点 AB が条件付き極小値を取るような点の場合っていうのはこの AB っていう点から この曲線に沿って少し移動するとその移動した点で の, その関数 F の値っていうのが、えー、と少しだけ大きくなっあ人知りか大きくなっているというふうに言えるような点です。えー、ここまでいいでしょうか。あのまあ、もうちょっとあの今日は何度かこの概念について繰り返し説明することになると思います。で うんと一応あの条件付き極小値っていうのもまあ同様に定義されるっていうことですね。 でまあ、ここではあえてその定義は書きませんので同じようにちょっと皆さんこれは皆さんでちょっと自分で考えてみましょうでそれからあとまあ条件付き極大値と条件付き極小値ってを2種類ありますのでこれをまとめて条件付き極値と呼ぶこともあります。 でえー、条件付きを口とも言うということです<音声>、えー。ここまでいいでしょうか。で、えー、と次に。 じゃあその条件付き極大値や条件付き極小値はどのように計算するかっていう話題になるわけですがまあいきなりですけれどもその計算法を次の定理で示します。えちょっと教科書ですと。 159ページの定理とというところですでこの定理にはしばしば呼ばれる名前がありまして教科書にもありますけれどもラブランジュの未定乗数法という名前がついています。 一応ああそうか僕が人名書くときは時々こうローマ字で書きますけれども教科書の方にはカタカナで書いていますので、えーまあ、皆さんお好みで書いていいと思いますが、えー、じゃあいいですかねじゃあ始めましょう、うんとまあ、相変わらずですけれども D をそのゆっくりと空間 R2 の部分集合として それから、関数 fxy と gxy を考えます。この2つの関数はどちらも、この d で c19 です。えっと、一応、あの、こう皆さん定義を思い出してほしいんですけれども、c19 の定義ですね、覚えていますでしょうか。 まあ、1回微分可能で同関数が連続ってことですね。そういう関数であるとします。で、でこの f と g についてなんですけれども仮定なんですけれども、えー、と条件。gxy イコール0のもで、 この関数 fxy が点 ab において極値を持つものとします、えー、すなわちその先ほど上の3枚目の黒板で書きました条件付きの極大値かもしくは条件付きの極小値を持つと。 仮定しますでその時にえと次のいずれかが成り立つというのがこの定理の主張です。でそのいずれかっていうのをこれから順番に書きます。 えー、とまず1つ目はえとこの条件の g x y に関する性質なんですけれどもえこの条件 g を x で微分した変動関数にのこの点 ab における値と 同じく条件 B の, その Y による変動関数の点 AB における値が常に0にどちらも0になるというものでしてでこの時点 AB をこの曲線 これ GXY イコールゼロで満たす点というのは曲線になり一般には曲線になりますけれどもの得意点といいます。これが一つ目のに起こりうる性質ですね。 もう1つは、ある実数ラムダが存在して、次の連立方程式を満たすっていうんですけれども。 まず、F を X で変微分した同関数の点 AB における値ですね。それから、えー、とラムダ倍のラムダ倍ラムダかける、えー、と g を X で変微分した同関数の点 AB における値が0に等しい。かつ うんとまあ、次の行には何が出てくるかっていうと同じような形のものを今度は y で変微分したものができます。式が出てきます。えー、f を y で変微分した同関数、変動関数の点 ab における値からラムダ倍の今度は g、あごめんなさい、x って書いてましたね。g を y で 変微分した同関数の点 AB における値を引いたものが0になると。<笑>これがその2番目に挙げる条件でして、まあ、その先ほどありましたようにこの条件 G x y のもとで F x っていうのが点 AB において極値を持つ場合にはこのどちらかの条件が 成り立つというのがこの定理 4.20 の内容でしてこのような形でこの条件付き極値を求める方法をラグランジュの未定常数法と呼びます。で、ついでになんですけれどもこのカッコ2番ですね、このカッコ2番っていうのは まあ、ちょっともうちょっと形を変えて表すこともあります。それも書いておきましょう。うんまあ、括弧コ2のプライムというふうにちょっと書いておきます。で ここでは、これは非期待の L ですけれども、L の xy ラムダという関数を定義定めます。これはどういう関数かというと、fxy からラムダ倍の gxy を引いた形の関数です。 えー、とおきます と,、えー、と実はこ の, あの上の黒板の括弧2 に, に書かれているこの連立方程式をあのこの関数 L を使って表すことができましてえっ、ー、とまあそしたらあるラムダ0かなある、えー、と実数ラムダゼロが存在して 関数 L をの x による変微分にこの点 ab ですね。点 ab とそれからラムダゼを代入した値。それからこの関数 L をあの y で変微分したものに変動関数に点 ab とそれからラムダゼロを代入した値。それから最後に関数 この L をラムダでビ微分した変動関数に A 点 AB とラムダロを代入した点がともにロになるというふうな書き表し方ができます。で、とまあ、一見ですねこうあの、まあ、戸惑う人もいるかもしれませんけれども、実はあのこの LX L の xy ラムダというのはこのように書いてますからこれを例えば x で変微分するそれから y で変微分するもしくはラムダで変微分するっていうことをしますと上の黒板にあるカッコ2のですねこの2つの方程式かもしくは gxy イコール0っていう条件が出てくるようになっていますのでこれは各自で実際にこの 関数 l をですね。偏微分して確かめてみましょう。後で確かめてみてください。で。ちなみに、えー、この l という字はその発祥はですね。そのこの方法を考えたラグランジュから取られていると言われておりまして、よくこの l x エラーラムダのことをラグランジュ関数と呼ばれることもあります。ですので、えっと。まあこのラグランジュの未定乗数法をま解、あ、こうと思ったら、えっと。 まあ、具体的な方法としましては、この fxy と gxy が与えられときに、このような形で、この l の xy ラムダっていうのを立てて、で、この連立方程式を満たす、この a とか b とかラムダゼロを求めましょうと。そうすれば、それがとりあえず、その極値を取る点の候補にはなるということです。ここまでえよろしいでしょうか。とりあえず、その、 今回、まあ、我々が考えるその条件付き極値問題というのとそれからまあそれを解く手がかりとしてのこのラグナルの未定常数法という定理についてまず説明をしました。それで どうしますかねあの一応今日残り時間で用意したのがですねそのまず一つはこのラグランジュの未定常数法によるその条件付き局値問題の解き方の例題をやることとそれともう一つは、えー、とラグランジュの未定常数法によるとそのこれを解け ば, これを解けばその局値の候補点が見つかるって言ってたんですけれども。 まあ、それはなぜかっていう話があるんですよ、ねあのまあ、証明自体はこの定理の証明自体はこの前回の授業でやりましたその因関数定理に基づいて証明をするんですけれどもあの大事なことはその、まあ、証明には書かれてないんですけれども、まあ、こういうことをどうやって発想できるかっていうことは多分あのアイデアとしては大事なんじゃないかなというふうに思います。で うんとまあ、どっちからやろうかちょっと迷うところですがやはりもう少し具体的な話をした方がいいかもしれないのでじゃあとりあえずその例題からあの や, ってみますかやってみましょう。<音声> うんとここでは一応、タイトルとしては条件付き最大、もしくは最小ですね、問題の解放ということで、その話を進めたいと。 思いますでと先ほどまでの話とちょっとだけ異なるのはその、まあ、言葉の違いも皆さん気が付いたかと思いますけれどもあの先ほど、まあ、今まではその極大や極小という言葉を使っていたのに対してあのここではの最大最小という言葉を使っているという点が異なります。でとまあ、一般にその関数 今我々が考えているその関数においてはその極大やあの極小をですねある範囲ある範囲におけるその極大極小を求めることができたとしてもそれが最大その関数のですね例えば考えている集合えまあ実数全体でもいいですしあるいはえっと誘拐な D でもいいですしその範囲でのその最大 最 大, か最大値を取るかとか最小値を取るかとかっていうのはあの必ずしも毎回いつも常に保証できるとは限りません。しかしその、えーとこのまあ、いろいろな条件設定がある状況条件を満たせばそのその関数がです、ね、その中で最大値を取ったり最小値を取ったりするってことをあのが分かったりすることもあります。でもう少し具体的なことを言いますのでちょっとこれから書きますね。 今の問題設定としてはこの F とか G とかっていうのが C19 という関数としましょう、えー、とさっきからやってますけども C19 としますでこの時にうんと この D として、えー、っとこの GXY イコール0を満たす 点, をあの点の集合を取るんですけれどもこれがですね 変集合と呼ばれるその性質を満 た, す満たす集合ですと F は D でその最大値や あ, とあるいは最小値を持つと。 ということがあの分かっています。で、とこの話はそのだいぶこの微積分の教科書は最初の方に遡るんですけれども、例えばそのテイリーあそうでもないう前か、えー、ちょっと待ってくださいね。 ああすませんちょっとあのー、講義ノートに書いてるその定理の場所がどうも違っていたらしくあの教科書を見てもあのあっと見当たる場所がないのでちょっと今説明を省きますけれども誘拐編集合っていうのはどういう集合だったかっていうとまあ一般あまあ大雑把に直感的には 例えばこれまず一つは誘拐っていうわけですね。誘拐っていうのは、誘拐の定義も前この授業でやりましたので、ちょっと思い出してもらいたいんですが、例えば集合全体がこう XI 平面上で原点を中心にして、ある有限の半径を持つ円内にすっぽり覆われるというのがまあ誘拐な集合の定義でした。でですのの例えばその XY 平面全体というのはもちろん誘拐とは言いませんしそれから上半平面下半平面というのも誘拐とは言いませんしあるいはそのこの第一証言全体というのも誘拐ではないですね例えばこんなふうにあるその平曲線で囲まれたような集合は誘拐というわけですそれからさらに平集合についてもそのうんとまあこの授業の最初の方で 定義をしましたけれども、まあ、直感的に言えばこういう境界を含むような集合ですね。ですので、えーっとまあ、例えばこういったものを、まあ、D と考えれば、えーまあ、この D は、まあ、この誘拐閉集合なわけです。そうすると、まあ、これは非常にこの良い性質を持っていて、まあ、こ, こ, でここでその関数 F という臭いを考えれば この有解閉集合の中ではちゃんと最大値と最小値を持つということがわかります。これは実数の連続性から示されるんですけれどもで、まあ、こういうその、まあ、いい状況を考えた時にはその先ほどやりましたラグランジュの未定乗数法を使ってこ の, うとこのじょ条件付きですねこの g x イコールゼロの条件のもとで f の最大値や最小値を 求めることができるという話なわけです。で、その求め方を一応段階を追って説明しましょう。で、その求め方ですね。で、まずステップ1。うんとまず、 そのラグランジュの未定常数法を使います。常数法により、先ほどのこの関数エルですね。エル y ラムダに対しその X による変微分とそれから Y による変微分と それからラムダによる変微分ですね。イコールゼロっていうその連立方程式を満たす点。うんとこれを満たす点をまあ例えばその x 0 Y0、ラムダ0と置きますけれどもこれらをすべて求めます。えー、ここですべてと言っているのはそのえこれがすべてっていうわけじゃなくてこの組ですねこの組が一組の場合もあるかもしれないしあるいは複数組あるかもしれないということですねであの例えば3組あったら3組全部求めるっていう意味です。 ではまず最初のステップですね。で、えー、と次のステップでは、とまあ、これらステップ1で求めたこの点というのは、そのまあ、今の問題の中では、この fxy の最大値や最小値を取る候補ではあるんですけれども、あの果たして本当に最大、そ, こその点であの f が、 fxi が最大や最小を取るかっていうのは実際にこう代入してみないと分かりませんので実際に次のステップで代入してみます。えっとステップ1で求めた点ですね。x0、y0、ラムダ0に対して。 今度は F に代入しましょうと。で、まあ、それらの中で、まあ、最も大きい大きな値があの F の 最大値になりますで、まあ、最小値を求めようと思ったら、まあ、この大きなところを小さなようにすればいいわけですね。それらの中で最も逆に最も小さな値がエクの最小値になるというわけです。 というのが、まああのそのあ D ですね、その条件 D がその誘拐編集号である時のその F x y をあの条件 D や D っていうか g x y ゼロの下でその F x y の最大値や最小値を求めるという、まあ、計算の、うん、ラグランジュの未定常数を用いた手順、標準的な手順です。 ここまで何か質問などありますでしょうか。じゃあ、とまあ、ここからその実際にこ例題に入っていこうかなと思うんですけれども、切、う、り、んまあ、がいいというか悪いというか、あのまあ、今から例題を始めるとあの、多分やってる途中でチャイムなりそうですし。 えー、ので、ちょっと早いですけど、一旦休憩にしますか。じゃえとじゃ こ, この次の時間に、この問題の例題から始めたいと思います。じゃ あ, あ、3時15分のチャイムは何まで、一旦休憩にします。